ですです配信テストでございます。 はい、こんばんは。えーと、ツイッチの方にコメント1人いらっしゃいましたね。えーと、ちょっとテストというところで、早めの配信を始めてますが、ゲーム音、マイク音、えー、映像など等々いかがでしょうか。 コメントいただけると嬉しいですがまあ本来9時半で告知してるからこのタイミングから見てくれてる人は嬉しいけどまだそんなにいないだろうし YouTube の方でもコメント来ましたね。ハルチャソさん、どうもです。コメントどうですかね。ちょっとね、映像、あと音声周り、ゲームマイクも含めて、どうでしょう。さあ、本日より、えー、男さん主催で始まる、 ゲームニュートン大山天僕の東西戦ということでどっかで聞いたことあるような感じですがあのその辺はご容赦いただきけ<笑>ご容赦いただければと思います<笑>あれ大変さん X も喋れるんですねあのー、すごい私触りないとこだっけど、ね、<笑>ペラペラなとこだけど、ね、<笑>嘘っぺらいね<笑>あの開、ー、票2ミリぐらいのと こ,、ね、るところでわかるなんかすげえニヤニヤしながら喋ってたもんね あくまで最初の仕切りだけだからなああちょうどいいと思いますありがとうございますよかったですあーあああ減る減るー<笑>るーゲーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーあーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ごめんなさい、別んとこやってました。<笑>あのちょっと設定戻しました。これでどうでしょう。多分両方切れてないはず。ああ昇竜カつ。今の仕込み仕込み仕込みじゃねえかな。この時代からめくり竜巻あるんですやばい。でボいさん。<笑><笑>あちょちょすいません、あのー、シークロットで。<笑>ちょっとですね。<笑> あの、配信テストの相方に。あーあ、はい。そうですね。テストでね。あの、サードのデコイさんを呼んでます。はい。普段マイク握ってなああ、もうだけだけもちろん握るやつ、ね。はい。<笑>これマイク3回目です。はい。<笑>まあテストゆえちょっとご用意したさい。さ<笑>、うん。そう。やっぱね、このゲーム、ゲームスピード早すぎる。なんだこれ中足<笑>。あ、わかんすかああ、どうもどうもどうもどうも。<笑>これわかんす ど, どうも、はい、どうも。最強バイソン。最強バイソン。え<笑>でも<笑>、 赤さんあれですからね、メイン、ザンギだからねあ、メインザ<笑>、ね、<お><笑>名前あおりなんでしたからメインモニターの側のあっちに映しちゃったからこれで大丈夫かなでもこれバイソンバイソンスってすごいよねなんかこうなんだろう竜の波動を見てからもヘッド出すし なんかピクって動いたらヘッド出すような、なんかそういうムーブがよく見られる。で、で、あの、ダッシュアッパーの、こう、ガードさせても当たってもスかしてもいいよみたいな、その、行動が強すぎて、こう、竜がちょっときつそうに見えるけど、プラス置き攻めの、その詐欺飛び、プラス、うん、もう、なんかこう、 どうなのこのダイヤ的には。リ竜バイゾンって。ダイヤ語れる側じゃないよ、俺。あ、そうそうそ う, そう<笑>だから聞いてみたら。うん。まあでもテストは大丈夫そうっすね。オッケーオッケー。はい、えーっと、リュウは、はい、ゲレおじさんでした。はい。<笑>さあ、テスト的には問題なさそうですね。大丈夫そうっすね。映像、音声ともに問題なしということで。えー、ちょこちょこコメントもいただいてます。 まあ、あのー、とりあえず初めての試みということでいろいろとなんか不具合ごつあのー、とか変なところがあるからコメントいただければちょこちょこ直していきますの、ね、でというわけでえー、っと、はい、主催の男さんですご挨拶をえーこんばんは<笑><お><笑>男です<笑>今日す開催できることを本当に嬉しく思っております もともとね、えっ、ー、と、木曜の対戦会っていうふうに歌い始めたのが、はい。年前ぐらいでしたっけね。はい。はい、あ、そうです。うねです。うん、そうです。元、元、うねです。元うね、はい、です。はい。元。そうですね。最初は、もう普通にまあ木曜でダラダラ、だらだら。 の試合やるだけ、みたいな。まあまあみんな集まってゲームやろうよ、ぐらいな、うん、とこから始まって、まあ最近は、えー、結構しっかりした人数が毎週集まっていただけて。うん、そうなんですよね。人数が増えてきて、大会や、試しに大会やったら結構面白かったんで、はいはいはいまあ、これはちょっともう共有しちゃおうかなっていう世界に。全世界に。あのー、せっかくそんなお話いただいたもんですから。男帰るじゃねえよ。<笑>おい。これ小手さんか。<笑>おい、ゲッターラボ。<笑> こいつ、ゲッターロボーって名前でバーサス出てるんですよ。気持ち悪くないですか<笑>うーん、ノーコメント。<笑><笑>確かに、サガットの色はゲッターロボーっぽいんだけどね。なるほど。<笑>そう。赤と緑、はい、さあ、そんなわけで、えー、っと、はい、こちらもね、まあ、東西線というところで、あのー、定着していければという、まあまあ、第1回目なのでね。はい、そうですね。あると思いますけど。はい。 さあ、実況も求められてますが、取りすぎはまだもろもろ準備してますというところで、まずは最初のご挨拶でした。はい。ちょっとね、あのー、なんだろう。まだ向かってる人もいるというので、この辺はなんか緩めにやっていければと思いそうですね。あのー、木曜日は、もうみんな時間にルーズなんで、<笑>はい。山本さんがね、そう、なんか来るらしいんでね。そうそう山本さん待ちで。はい、山本さん来たら、どうす、あ小栗さん出ますそうすれば、あれ これなしで今15までいるから、川崎は16。ああ、そっかそっかそっか。じゃあ、それでちょうどいいのか。<笑>男以外はいい企画ってなんだよ。<笑>こいつさぁ、バチバチしてますね。<笑>こいつバチ、ね、なんかし、ある時からなんかしんないけど、こいつ俺に対してすげえ当たり強いんだよ、ね。明るい。なるほど。皇帝サガッいやでもちゃんと自分の名前書いてる、 からね、まだ偉いですよそうそうそう。これで誰がも知らない奴に男帰れとか言われたらもう本当に悲しくなるだけ。<笑>あのー、<笑>の、この配信に関しては、<笑>えっ<ー>と、<笑>ニコ生じゃなくてですね、<笑>ツイッチと YouTube で配信しておりますので、あのーう、コメントは全部出ております。なるほど、なるほど。あの、アカウントが全部出ますね。あ、そっか、ツイッチが上、上の。そうですね、ツイッチが上で、えっ、ー、と、YouTube が下でーす。すごいなぁ。多方面に。はい。ちょっと画面も、 あのー、作り込んで、まあで、ね、はいかないですけど、ちょっと作ってみました。いや、すごいですよ、このポップ、本当にね。あのー、そうであのサードで、大山と松戸の対抗戦っていうのがありまして、はいはい。あれを思いっきり流用しました。<笑><笑><笑>まあでもなんか、見やすいって好評だったので、そのまま使っちゃおうかなと。<笑><笑>いや、でもすごい、見やすい。ああ すごい見やすい。一応これ消してますけど、下に15ぐらいまで入るので。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そこが超えるぐらいの大規模になったらまた考えます。うん、う, んうん。<笑>あれですね、あのー、次回はちゃんと9時になんかちゃんとし、締め切ってまあまあまあ、まあ。それで名前とかをね、入れられたらいいっす、ね、ですね。次回。まあ今回はいいけど。あ、もうでも、もう。すぐ入れれますよ。あ、すぐ入れれます。これ、あの、すぐ手を超えるできる状態にしてあるんで。おー。 まあ、変な話、X 早いゲームなので。確かに。うん、まあ、多少ゆっくりめでやっても大丈夫かなと思うので、う ん, う ん, うん、うん、はい。ちょっとゆったりめのお付き合いをいただければ。あと、ロジャーやってる皆さん、できれば、ちょっと配信台でゲームしといてください。あの、せっかく配信してるので、<笑>誰、誰かやっといてもらえれば。だ、誰でもいいんで、配信台で遊んでくれる人いないかな。ちょっとそれだと嬉しいですね。あの、<笑>見栄え、配信倍、<笑>配信倍がしないんだよね。あ、じゃあ、うん、誰かスカウトして、はい、ナンパ、ナンパしてきてください。なるほど。 ナンパ作戦じゃあスカウトしていくていお、杉本さんとテルローさんが<笑>俺も実況の<笑>はい えっと、杉本さんの dj とデルローさんのリュウですね。いや、今のうちに実況の練習しておかないと。ね。No! <笑><ヤメ><笑>えー、まだ始まってない。まだ始まってないよ、英語で。n o ト start.No start.OK,、okay. o、okay. k さあ、まず一本取っていったのは、 杉本さんの DJ。ありがとうございます。<笑>助かる。すごい助かる。さあ、めくりなつまきが入って、頭の打ち合い、昇竜券出る。さあ、これはしっかり押し置きしていった、デルローさん。 画面を見ているいきなりめっくりつそうデルローさんめっくり竜巻大好きなんだよねさあたさあなかなかやりますねやっぱりさあ勝利あなた相打ちになってさあ前飛びよく飛んだがああ出ない肝心な時に出ないこれは めくれたさきスカルがどうなる真空がぶち当たってしまういやーあちなみにあのまだ始まってないんでね聞き流してください俺のマイク<笑>あ実況男って書いてある どうもどうも男さんすみません、はい、ちょっとサード全然わかんないんで教えてくださいサードじゃないエックスねそう<笑>サードとか関係ないんですはい、はい、えっとーまあまずねこれがスパスーパースパコンゲージですああなるほどねそれがたまにまずこれがスパコンゲージでそ こ, はそこそこしてますはいでこれあ体力ゲージあタイムこれ九十九秒って書いてあるけど全然九十九秒じゃないですマジっすか まあ、男が帰れ、うるせえ<笑>あ杉さん来たお杉さんそのたまにその、DJ とかの技がスタ使った時になんか波動だったりとか真空波動が刺さる場面があん杉さ ん, 杉さん参加するするあじゃあ100円100円ちょうだいうん<笑>いいよ、うん、とりあえず100円 50, 50円でもいいよ50円でもいい 了 解, 了解して了解してもらったあったはいはいキャラキャラと名前書いて杉さんなんでもいいよあのバーサスと同じルールキャラ固定性の東大戦帰りでもいいよいやまだ始まってないあまああの山、ー、本さんが来たら始めようかなみたいな お あ, そこ<笑>あまあでももうあれ40分あれはい山本さんも参加でーすは<笑><笑>、うん、念はべは第は回はので。 はいハハハハハハハハありがとうございます<笑><笑>じゃあちょっと早めにします、はい、例えば1 0お願いしますあっもらいますもらいますはい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 おんこ。ええー。ゲームニュートンは。大山にあります。東京の。板橋区大山にあります。ああ。 しくの大山ですだらあら変 わ, んどく、ね、変わんないかそっちはねお前がでかいんだあああ あ, <笑>ああああああああああああああ 大山、大山、そうですね。東部東上線の、えー、各駅停車で止まるところですね。えっと、池袋側から北池袋とどこだっけ、なんか、3駅ぐらいかな池袋から。北池下板橋、大山。えっと、南、南口かな はい。えー、っと、木曜東西戦、えー、っと、ニュートンでやっております。えー、っと、初めての、初ですね。まあ今まで対戦会をやっていたんですけれども、えー、っと、お、お, お、最後やばいね。マジかよ。<笑>あ、申し遅れました。白です。なぜか、最後です。まあ頑張る、頑張りたいと思います。よし、じゃあ、順番も。 やばいでしょこれで、OK、ケー。ベガ、チュン、キャミーチュンリーベガでしょ後ろ3人。結構やばいな。ハックン大将初だよね、多分ね。は、うん、初か。このぐらいの人数でやるのようん。いや、おかしいでしょ<笑>時間間に合うかどうかっていうね。まあ、まあ、まあ間に合う。大 丈, 大丈夫、大丈夫。バーサスだったらやばい。バーサスだとやばい。 あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ<笑>。今、準備中ですので、しばらくお待ちください。はーい。えー、っと、一応読み上げたいと思います。1P 側が、ガ、えー、放課後 s デビリバさん、えー、クレジンさん、山本さん、たい平さん、デレローさん、ガンさん、しのにさん、私、えー、2P 側が、 えー、すぎさん、杉さん、きょさん、えー、男、えー、派天皇さん、伊さじさん、セオさん、龍さん。はい。そうですね。セオさんはやべえな。セオさん、ダルシムです。レギュラー化するよ。そうですね。一応、これ続けていこうっていう認識でいいよ、ね。まあね。あのー、こ、今日本当に初めてだから。<笑>あまあ、これで今、まあまあね、やっていこうかなっていうところで。うん この一回で終わるかもしんない。いやいやいやいやいやもしそしたら、ね、そけ、ね、そんなわけない。来週から一気にりましょう。いやい、ややりましょう。いやいやいややょ<笑>そう、まあ来てもらって、大山ほんといいところなんで。めちゃくちゃいいっす。せよさん、やべえな。せよさんやべえよ。せよさんね、今日ダルシムだから。や、そうなのちなみに。うん。いや、せよさんダルシム上手いからね。めっちゃ上手い。最強。いや、さんマジ上手いから。あ、でも、 キャミーだからなこのあんまりバーサスで見ないね列ねああそうですねそう、うん、バーサスだはい、はいうん、まあまあまあまあ、はい、ま あ, 全然、まあまあまあ、いいでしょう、まあ、はい、はいはい、<笑>じゃあもういいっすかあさあコインスイッ チ, れれイイッチはいはい 一応この、まあ、珍しいメンツっていうところで、まあ、あの、多分東西線をよくネットで見られる方は珍しいメンツなのかもしれませんが、大体そうですね、池袋、新宿、あと大山あたりのメンツが固まってる感じですかね。よしじゃあ、ゃあ始めましょうか第記念すべき第1回。はい。あ、じゃあまずあのー、放課後 S デビリマさん 1P 側に座って、1P ってどっちだっけ手前か。 に座って、で、杉門さんが 2P 側座ってくださーい。じゃあ、それでは、じゃあ、記念すべき、記念すべき第1 回, 第1回木曜東西戦、よろしくお願いしまーす。はい、よろしくお願いしまーす。<笑>ああ、賑やかだ。<笑><笑>喜ばしい。最初は本当に人が少なくてね、マジで。いや、結構安定して増えてきてる感じがしますね安定して増えてきた。よし、さす、開、ね、幕はアメリカステージで、 はい。えー、S ベガ対 DJ ですね。杉本さんは DJ。D、まあ、でもこれ DJ ベガって言っていいのかっていうね。まあ、でもこの二人は面識あるので結構やってるのではないでしょうか。そうですね。池袋のミカドで、そうですよね。やってるんでおっと肘で潰して。はい。これデビリバーは慣れれば全部逆ガードなんですよね。えーと。あ、逆ガードなんですそうそう。あの、軌道が一緒なんで変えられないんで。おっとあー相打ち OK。相打ち。 いや、でもね、すべ側、本当にやりづらいよ、ままあ、やり…ままあ、慣れるまではやりづらい感じがしますね、これはおっと繋いで、でかいね、おっと、調子で、なかなかめくれないですね、おっと、このデビーバが、やばい、やばい、やばい、投げて、おっと、まあ、立ち上げジャックみたいなのが 出, て今すごいの出ましたね今、<笑>おっと、立ち上げ、ジャンプ台系かあ、あー、これ、これですね。 このデビリバだよなやっぱなまあ上からまあ、DJ って、まあ、対策としては、うん、先に上にいればなるほど、まあ、あの大体潰せるんでクレジンさんあっゼロで杉さん杉さん杉さんですね杉さ ん, 杉さんうんあそうさっき言ったやついやもう決まってる<笑> さて、杉さんはバイソンですかねバイソン X。X バイソンですね。さあ、X バイソンです、ね。これ、どうですかあのバイソン使い的に SV 側どううあのねですかあのね、やることって言ったら、はいはい、あんまり変わらないんだけど、はいはい、デビリバーはマジでね、どうすればいい か, かマジわかんない。逆ガード しかし、なんかゴリ押しで、なんか杉さんがかなり、全部ヘッド出してますね、い や, やっ、やりたかった、これがやりたかった、ま あ, あのベガ側はもうスパコンもないんで、これ、キャラ的に、まあ、そうす、ね、リリバサです、岩で、あれを抜ける技はありませんね、はい、あと、まあ杉さん、あんまりしないんですけど、あの置き攻めからそのつかみ投げのあ、のあれね、あ、はいはい、はいはいはい、投げか台足みたいな、いや、ったらね、いやマジでバイソン、あの投げっつですよね、超強い。 あ、だって届かないところでね、投げれるからね、バイソンは。そ う, そうそうそう。ベガの。そうそう。ちゃんと重な、重なっていうか、ちゃんと投げればっていうところですよね。そう先っちょ、中足の先っちょをかすって、やれるかっていうところなんだけど今度は。で、これを立ちガードして、逆ガードをしっかりすれば。うん。今度はダッシュ。つないでるつないでるーでもなんか最後、あの、今日、今日、ストレートじゃなかったね。あれー今日ストレートでダウンすんだよね。あ、そうだね。あーっとあーっと 危な い, 危な い, 危ないちょっと危なかったぞいやー、しかし、ゴリ押していったすぎて。どうしても単、ね、パ、ねえっとね、で終わらしたいんですかねどうしてもね。そう、そうなの続きまして、クレジンさん。今ちょっと怖かったですね。怖い<笑>、まあ、ベガだから良かったっていうところですね。うん、うん。さあ、続きまして、クレジンさんの、ダルシム。来ましたね。この、このカードですよ。 やっぱり、バイソン、あのー、バイソンと言ったら。そうなんですかそう、バイソンで、あのー、はいはい。下手したら一番面白いまである。マジマジ。これ結構単波重要だよね。これ単波重要だし、あのー、で、お互いに大変。あーやっぱやることがある。おっと出るぞ。減りすぎる。ただ、マジインフェルの減りすぎインフェルの、ね、やばい。うん、超低い。おうま、はい。うまいね。これはあと高い。高いな。高かった。高かったね。 しっかり見逃さなかったその隙を杉さんこれやっぱファイヤーモードになるのがダルシム大変なイメージあります ね, すねでどっかで相打ちからこじ開けられたりとか一番面白くないのはファイヤーモード<笑>多分これ<笑>結構ダルシムが難しいですよねこれあそう難しい最初のうちあ見てから見てからなのかこれはあれは見てからじゃないいなんかファイヤーのあとに出てたような気もするがマジであ 続きまして山本さんですねチューリーですねチューリ ー, ンリーあのあの杉さんですよあの<笑><笑><笑><笑>そうこの前あの樹先ややってたんですよ杉さんとパパああのー、はいはいはいそうえっとやばいあれ出てこなくなっちゃった ああ、ギオさんですね。ギオさん、そう、ギさん。10先やって、まあ、リュウバイソンで、はいはい。ボコボコにして勝ったんですね。杉さんが。私だってます。セ, <笑>セロ様っすね。<笑>えっと、この組み合わせはあれですよね。チュンリーユーリって言われてますよね。ガッチガチにチュンリーユーリ。<笑>ただ、ただ、やられている。山本さん、調子がまだ出てないのかこれは、 これは飲み込まれているのかそうっすね。あの、100列客は、基本的に、あの、なんか、グランドとかストレートに負けるんすけど、あ、負けるんじゃなくてこ、ね、バイソン側がつ、ねうん、そう、止まっちゃうんだけど、うん、上からとかね。2P 強くないか強いっすよね、2P。ちょっと、びっくりしました。あーっとあー !2P 強い。<笑> 2P 強いよね。2P 強いね。 リーダーが取り合った感じあ、そうそうそう、リーダー決めて。すげえな、2P ーー。投げて、あんまり減らなかったが。あの、バーサスと同じようにね、あの、欲しい人を取っていくって感じでやったんだけど、<笑>俺一番最初、俺、京さん選んだからね。あ、そうなんだ。そう。投げて、受け身をしっかり取っている、おお、なんかスピーバーを前からかこの間合いはあー、難しい間合いです、これ。あれ、ちょっとあれで<笑>ちょっとあれだ。 やべえ、対空ができない。もうなんか、むちゃくちゃですよ。おっと。事故った ー, ー今のはショット、ちょっと。さあ、太平さんですね。忙しいね。続きまして、太平さん。さん。すいませんね。なんかいろいろ大会お、はい、この、お手伝いをね、いろいろ、で、かなり動いてらっしゃるんですけど。<笑><笑> 上自ら太平さんのガイル<笑>まあ杉さん的にはもともとガイル使いだったのもあるのであのねバイソンあのー、これマジでガイルがバイソン戦分からないとこれただねグラウンドで突っ込むだけで勝てるからマジでやばい投げ返してさあ見えてる投げて投げて これはあと2番スが漏れたがだが体力がリードしているうまい怖かったぞ美しいラン取った逆に出したけどカッやばい開幕サマーは白まぬく強足が当たりますねあのー、まあですね結構いやーきついぞ こうなるとやばい。あのー、画面端でね、バイソン捌くのかなり厳しいんですが、押し返している。あっと、落ちる届くんかいこれは仕方がない。いやまぁ、あ、読み合いっすね。ダブルが出てればですけど、出してなかった時もある場合が。いや、マジね、バイソン戦であのダブルサマー使うところない。うーん、な, ない、ね。マジでな い, ないね。削り、削りぐらいかな。削りぐらい。マジで。でも、近いのも怖いからさ。やーっと、 早いちょっとアントニオはかったがヘッドが出ている<笑>今のは早かったが IOC7 おっとガードしているヘッドあーっとあー悔しい惜しかったたい平さんダメって言いながらパソコンに戻ってきましたまあ結構あれだけ ヘッド多めだったら、中、うん、ンサマー待てたりとか。まあ押し置きしたいんですけどね、あの押し置きもね、意外と難しいんだよね、うん。あとはあれだよね、投げもあるから、コパンソニックとか。まあそうだね。おっと。あ、デルロさん。デレローさんですね。はい、ワンピー側チームリーダーあ。チームリーダー、はい。しかし、この組み合わせはいつもね、男バイソンさんとやってるので。男バイソンさん。<笑><笑><笑><笑>この、この、 いや、すごいっすよ。2P はまだ1人しかやられてないんですよ、これ。ほんとだ。あの、大将を選んだからやっぱ大将がボコボコにしてもらわないと。<笑>そうですね。そうですね。うん、大将、クくんと。中あ字大将、大将っつうか、チームリーダーチームリーダー。あ、チームリーダー、ね。チームリーダーがやっぱ、いっぱい倒してもらわないと。しかし、なんかデルローさんなんかいつもの中の、うわ ー, あー怖えーダンパンチ。<笑>スパコンが出ない。 これがタンパ溜めすぎ。今、ゼロ距離までグローブ来てました、今。やばい。すーごい。いや、今、顔の目の前までグローブ来てましたね。グローブ来てたね。グローブ来てたよ。投げ返して。あれ、ちょっとでも前歩いてたら当たってたよね。そうだね。おっと、あー、もうちょっと刻まないとね。まあ、俺もできないんだけど。ファイヤー。さあ、これ、デルロロさん。うまいおっと、バレている。真空ガード。 セブン投げるよく投げんなセブンを<笑>ここでやっとやっと取り返して相手がきょうさんきょうさんですねはい今日男ってなんか漢字一文字が続くっていうねこのね今日男今日男ってクレイジーマンクレイジーマンさあお互い黒い道着すぎすぎもん今日男ってこれ<笑><笑> 確かになんか似てるよう共通点がある、うんまあ、これ多分そういうセレクトちょっとね、うん、あ, るあるかもしれな い, いや意図してなかったんだけど、ね、やっぱねなんか引かれちゃうものがあるんだろうねなるほど多分ねスぎスぎもんっておっと画面端の押して出だしい待っているあのデルローさんはねけん戦をめっちゃバチバチやってきたんで、はい、そうですねこれは負けられない戦いただあーっとあー歩いて勝利出るうまい トノさんはやっぱ 2P 側で勝利超強いので。そうですね。内イスシすごいっすよ。今、デルローさんとキョウさんが喋りながら今大会ってる。<笑>仲がいいっすね。仲がいいっすね。お前を倒すのは、ね、余裕だみたいな。おーって出るもう 2P 側取って、そう、2P 側を<笑>死守しに来て。 すぐツーピー側に行きたくなるっていう。おっと。ピヨるぞ。ピヨってしまったーーー。いや、今。いや、惜しかったっす。あれはねー。続きまして、ガンさん。いや、マジさっきの歩き勝負、マジうまかったっすね。結構歩いたし、あれ、波動に化けないの、やっぱすごいっすね。あさあ、歩き勝利ね、マジうまいっす、ね。あれ、あれ、うまい、マジで。うん、りゅうさんいますよ。りゅうさん。りゅうさん、こっち。 あれなん で, なんであはーいさあガンさんの S ン。これハっクん最近、はいはい、ガンさんがめちゃくちゃうまくなってるってすごい、はい、あっそう<笑>俺が俺が っ, って言ってないなんかああいや最近言ってない いや、めっちゃ上手いですよね。っていうか、ガンさん始めた頃から、めちゃくちゃ伸び率、ずっと、なんていうんですかね、すげえセンスあるとも、思いますね。なんか俺が言うとな ん, かなんかあれっすよ、上からみたいな。<笑><笑>いや、でも、めちゃくちゃ上手いと思います、ほんとに。なんかあ、あと、あの、楽しんでやってるところがいいですよね、いろんな。はい。やっぱモチベーションと、あと実際の実力が伴っているところが、いいなと思います、うんうんうん。はい。確かになんかその、なんだろう。結構、 SK もなんか爆発力のあるキャラだから、はい、かなりもうガッチガチに荒らして勝つみたいな人いるじゃないですか。このキャラで使うに、ね、しても、うん。でもちゃんとその繊細に動いてるところがあって。まあこれ基礎をしっかりやってった後にそういうのができるようになるとさらにいいのかなっていうところね。昇、うん、竜が出る昇竜出ると、じゃあ男さんですね。はい。 ここで、ちょっとモニター、ちょっと調整のため、一回直します。あ、出ましたね。OK です。今、リードしてるのは 2P 側。まあ、二人差ですね。ここで、男バイソン。ガンさんは、ああ、そうですね。どんどん、黒く消えてってますね。ライフが。 おっと、踏んでしまって、画面端おっと、今のはヘッドを誘ったか今、中パングラウンドで、おっと、勝利が出るぞ。投げて、あっと、遅らせてヘッド。いい前で。おっと、大事確定かグラウンド、おっと、これは分かんなくなってきたぞ。ヘッドが届く あの距離で届くいやー今のは見てからですね中盤おっと勝利出るぞ遅らせてチュアシャドウ相打ちこれが痛いおっと溜まってしまってだがリードしているのでここはうまくうおっと出させたこれおいしいぞ コパコパダイヤシハード引っかかってここを大事に行きたいあ危ないああーっと今のヘッドは危なかったが投げてたのは男。ここでワンピー側はあと2名になってしまった。デリルロさん、よろしくお願いします。ありがとす。さあ。いや、いつの間にかもう2人になっちゃってますね。<笑> ここでシノ兄さんに、やっぱぶち抜いてもらうしかないですね。お願いしたいですね。タイガー男は、エッサガ戦はどうなんでしょうか、うん、あんまりやってると見たことないですけどね。まあ、この間あの、小物道があったんで、うんあね、もしかしたらスパーとかやってるかもしれないですね。うん。おわっと。ヘッシと。刻んで。タイガー男はラッシュをかけていく。 やっ思い切りがいいですね思い切りがいいっすねおーっと今のはっぽかっか、ねまあ、あの距離はさすがに見てからじゃないのかなっていう感じがしますが<笑>まあでも体力的にもそうですね お, おっとアッパーで体育してちょっとう出たゴッチゴチ投げ返せないよね難しいねナイス切り返しおっとスパコンが溜まってしまって大死角で男らしいなおっとピュールはいはい おー お, ーおー、今なんか一瞬ピオリでったように見えた、うん、かちょっと<笑>おっと思いましたけどおっとお、えっとヘッドでありおっそうですねダヤカ<笑>おお、中押しにこれはヘッドを待っていたいいアパカ間に合うこれはさあゲージをたまる前に殺したいがおっとおージャックで踏ませて おっとたまった が, ったったがここはー、えー、大人の中足佐野真佑兄さんここで破天荒さんですねいやー今結構いい勝負でしたねよかったですね次は破天荒さんですね なんだろう頭切れるジャンプはなかなか嫌らしいですよね、こ森生つらいですね、もでも、まあ割とまあそんなに絶望的ではないようなイメージあるんですけど、体力が結構きついぞガリガリ、あと1ドットぐらいか、これは。でね、間に合ってしまう、うそうですね、<笑>同時だと間に合っちゃいますね。 確かにちょっとなりたくない感じがしますね<笑>おーっと空体空うまいゲージがでもな<笑>頭上げられて画面端ジャンプもつね落としづらいですね飛 ぶ, たまに飛ぶこれはきついか、はい、いあとファイヤあるぞーおおっ と, ーっとっ今のはたぶん竜巻っぽかったです ね, ーですねアパカが出てる 続きまして伊佐治さんです ね, ですね<笑>これー追いつきますねこれそうですねキャミー・エッサガはだいぶきついですよ<笑>これはきつそうですね、まあ、画面端とかでバックジャンプしてると、うん、あのいし一周回ってあの大体が踏む<笑>時間がやってくるんで<笑>おっとおこれはやりにたピてなるぞ死んだか<笑> お っ, おっと投げていやでもこっからでも死ぬありますからねう ん, うーん間に合うさすがそれはああおーっと相打ちスピンドライブで相打ちを取っていった、うん、開幕 2, 2位殺意が高いですねおっうまくいったこ の,、ま、いこの場所はやばいぞ、うん 歩いて詰めるが。歩いてつめるが。アパが間に合う。厳しいです。厳しいです。そうですね。あのキャミーは全キャラ中でも飛びのな、えー、時間が長いんで、一応ベガと一緒なんですけど、えーうん、この組み合わせで弾がないのに飛びが遅いっていうのがもう絶望的ですね。これ。苦しいですね。フーリーガンとかどうなんですか。フーリーガンまあいけるんですけど、えー、結局やっぱ遠いときついんで、うん、その前に行くまでが大変ですよね。なるほど。 フリガーガンぱ一発落とされちゃうとう痛いんで確かにお、逆に飛んでくる逆 に, 逆にここ で, ここで 1P2P 追いついてさあ来たました ね, た<笑>したねお x ゲーマーズが頑張って瀬尾さんってローマ字で打ってます瀬尾<笑>さんやっぱあれですか ね, 大人気ですからねそうですねやはりその強さはね 魅了しますねおっと燃えちゃったセオさんマジで何でも使えるんで、うんうん、セオダルシム強いですよ強いですねうわ ー, あーっピョってしまうグレイムあインフェルトお内返すいやーこれはきついかしかしじっくりじっくりおー、うん、おっと今のは動いちゃいましたね これでもダルシム難しいけどダルシムいけるんですよねこのカードはうーんただサにはただ難し い,、うん、いやうー瀬尾さんは器用すぎる器用すぎる投げつさっきも言った今のはネタかおっこれ死ぬんじゃないかおーあーちょっと高かっただが、うん、まだまだあるよ、えー、<笑>ドリルがギリ届かないがあっと<笑>あーもういいか勝っていたのは まあ、じゃああ行ってきますはい大将お願いしますじゃああん。ああ、あ あ, あ、マイクが椅子にさあここでワンピー側大将はくキャミーです ね, ですね<笑><笑><そ><笑>もうたい平さんがリアルタイムでねあの、ちゃんと画面を更新しているっていう しか も, も選手で出てしまうと い, う, <笑>いやそうすごい多忙<笑><シ>しかもこれマイクマイク の, その今実況してる人までこれ書いてるからね す, すごいよね、はい、本当にあのねでもハク君は一応ダルシム戦がっつりやってるん で,、えーあのでね、小物道よね、うん、そうなんでね出てるから、はい、さあこれはうわー うおおめくったしっかりダメージソース、うん、この男いやこの小娘<笑><笑>これは女ですかこれ女 で, す女ですねはい、はい、キャラが女なので、うん、女性なんでね女ですね<笑><笑>あすか あ, あ, あのねハっくんはね本当に最後ゼロドットになってもね絶対諦めないからあの強者が持ってる対処補正がありますねあります、うんうんうん もう完全にしかし、このファイヤーモードをくぐり抜けるのが、もう、うん、これ全自類平等ですからね。うおー、もつれてつうおー冷静。冷静に、瀬尾んは冷たく立ち回っていく。さあ、リチーチでも俺、ね、冷たい行動めちゃくちゃ大好きなんですよ。あれ男なのに<笑>いや、いや、男は冷たいですよ。男は冷たい。なるほど。そは冷たい。 しかしししかしスパイラル投げ返されてはいレバガチャキャノンで返すこれは刻む刻で投げてうめえ よ, よく見えおおすばらしい今よく見えたなすげえマジかあれ見えちゃうか見えちゃいますねこれやばいっすねさて、えー、大将戦になりましたこれでんだいい勝負で、ね、かんだ、はい、なんやかんやで 整合性が取れちゃうんだよな女は熱いね熱い 女, 女は熱いって書いてコメント が, 使ってる人がね男らしいものあのね使ってる人は本当に男らしいから、ね、イケメンですね<笑>さあ最終戦しかしリュウさんもかなり男らしいよ、ね、<笑>男らしいですねこのベガも本当に強いんだおっとさあうわっ<笑>さあでもハクくんもベガを使うのではい まあ、わかりきってはいるんだけどね、うん、このカードもね、むずいんだよ、うん。キャミが難しそうですね。てか、あのー、大将に行くまで、結構強いキャラは、副将が、エスサが、ダルシムなのに。大将がキャミとベガっていう、<笑>このず<笑>ズリード、ね、い、ずいどうですね。半端ない。半端ないですね。<笑>さあ、投げは受け身。さあ、これ五分、体力は。 ま、だからないお互い中距離でブンブ ン, 中ブ ン, ブン振ってるけど当たらないナイスけどよく当てたこれはー強あー最高位コクラッシャ ー, ー、えー、優勝は 2P 側ですおめでとうございま す, い, ますーいやでもハクも頑張ったけどねいや熱かった熱かったですね熱い熱い熱い、はい キャラ、あの人の順番も結構いい、ね、いい感じに。ね。<笑>ごめん、本当ハック大将陣、本当ごめん。本当 ご, <笑>ごめん。いや、いやでも暑かった、暑かった、暑い。あー、すいません。<笑>申し訳ないです。<笑><笑>なかなかね、すいません、あのたさんもいろいろやっていただいてありがとうございます。いやー、第一回目、東西戦だったんですけど、まあ。結構熱い試合がね、ねやっぱ多くて。はい ああ本当にすごい良かったです、本当。まあ、あの、男くんにねん、肌を持たせたということで。いやー、ありがとうございます。んね、本当ありがとうございます。ここまで頑張ってね。そう、主催ですから。あのーねで、皆さん来、来週も来てくださいね。<笑><笑>結構、今日聞いてないですけど。んあのー、皆さ ん, 来来来さん、来週も、あ<笑><笑><笑>、イサジさん、来週も。で、この配信を見ている穴、はいあ あの、皆さんも来てくださいね。<笑> t.o.t.o.mo. さん。<笑>そうです。t.o.mo.t.o.mo. さんと、はるきはるくんも、も、ね、コ, コ, コメントしてる人、はい、みんな来てね。小手くんも来てね。<笑><笑>最後、ちょっと足したね。<笑>あ、ついでに小手くんも、ついでにね。<笑>はい、ついでに。<笑>そういう、そういうとこやぞ。来ても来ういう来ても来なくてもいいよ。<笑><笑> 積極的に敵を作っていくスタイルですね<笑>やめましょうね、そういうのね、<笑>こいつだけは許せない、<笑>まあから大丈夫だね、<笑>あ、さあ、えーまあまそんな感じで、はい、まあ今回、第1回目終わりということで、はいあのえー、まあでも、まあ、しばらくのじ合い配信、ねはい、楽しんでいただいてしましょうか、はいはい、じゃあ、おと、まあ、そうっす ね,、はいそうですねはい、そうっすね、10時半、はい、11時半ぐらい。 さて、これ、あ、あの、今回三回してなかったけど、あのニ、に、えー、にやさん。のガイルで す,、ね、ですね、これ今画面でやってんの、はい、あの、ガイルキャミーはね。うん あ, のまあ、うんあの、まあ、あの、はっくんも、はっくんと俺同い、おな、同じぐらいに一つ始めたんですけど。えーはい、まあ。 あのー、まあそうですねよくうねがえるとやってたんでああそうね鳴き馬は鳴きうねがえるそうですね今今は鳴きウネガエル、はい、うねがえるええ何今のサマーデピオルのかっこいいあれ男でしたねあのガイルで、えー、なかなかねあそこで出すかっていうところやっぱニーヤーさんはやっぱ心得て そうこのめくったあとのさー、うんうん、キャノンがすごい腹立つの<笑><ちょ><笑>ガイルもめくるじゃん結構<笑>お互いわかんないんだよね<笑>めくるのそうお互いわかんな い, い, んない<笑>めぐった者勝ちみたいなとこーうわー全身見てキャノン見て今ちょっとす、うん、う<笑>これはガイルきついスパおお中足仁和<笑><笑>さん怒ってるよ<笑><笑> いやー、やっぱね、中足がきついんだよね、えー、キャミー。ガイルの中足にも勝てるんですかガイルの中足、でも普通に出が早いから。そ う, あそうですね。チュンリーの中足っぽい感じなんだっけ完全にもうチュンリーの中足。うんうん、もうほんと。じゃあと気候圏とスピバとかつけばチュンリーになるんだよ。もうなっちゃうね。あとチャイニーズサマーソルトとか、ね。<笑> あ, あれね。やっぱ全然違うキャラになっちゃ う,、ねそう。それチュンリーじゃん。<笑>はもはやもはやチュンリーなんだけど。<笑> ニーアさんのガイルが<笑>はい 2P 勝利うわっでっかいんだよねこれはいはいはい<笑>おーあのこれスカルんだよこれ散々やられてきましたからねガイル、うん、壁背負ってるときね、うん、キャミーの攻撃めちゃくちゃスカルからわあ今の は, 今はった あコワコワ、コパコパサマー投げておっちちあれ落とせねえんだよななかなかむずいんだよだそんなに中和ししゃがみ中和したいくは機能しないかなあ間合いがさ、うん、ハックン自分で選んでるん結構近かったですもんね今ねあの一つってそうなんですけどやっぱ自分で間合いを作るっていうーああなるほどそう 自分で前作らないともう相手のいいように動かれて負けちゃうじゃないですか。ううそうだね。キャミー、ハックンそこら辺すごい上手くて、自分、俺が、俺がやりたい前合でやるんだみたいな。そう。うまい方はやっぱ周りの取り方が上手いというかね、そん無理な周りで戦う、まあ、位置を取ると。そう。う気がついたら、あやばい、これ、相手の前にいるみたいな、ね、うん そ, れそういう風になっちゃう。 その状況作り、まあ、そのゲームメイクが上手いんですよ、ね、なるほど。うまいんですよね。たうわっ。キャミーのめぐり、まじ見えないっす。見えないねー。まじ見えない。もう目つぶりながらガードしていいんじゃないもう。変<笑>だと、竜巻でー浮いちゃうのはダメなのかな。いや、どうなのねー。どうなんだろう。しっかり投げる。俺、どっちも使わないからよか、ね。<笑> 勝利出るおお膝<笑>さあ新谷さんの剣昇竜埋めるう わ, ーうわー埋めに埋めまくるさあこれはついてを出しちゃうんすよね出す、えー、い剣もねせ、えー、キャミーみたいなとこあるからね、うん 似てるよね。おおこれは見えた見いや、今のは見えたなーそろそろ、フーリーガンじゃないって感じで。不思議なんだけど、ええー。フーリーガンって分かってれば、全然見てから返せるんだよ。<笑>でも、<笑>食いに来るフーリーガンはマジで見えないお。おっと、文字に行かつか。 <笑>なんかフーリーガンのコマンド入力してる間になんか画面に今からフー リ, ー ガ, ンフーリーガン注意みたいななんかそういうのそれ欲しいわそ<笑>う<笑>そうそうそうそうピコピコンつそうピコンあお疲れ様でし た, ま, したまたぜひぜひ参加をしてください。どうもよろしくお願いしますデビリバさんああぜひ対戦で楽しんでくださいお黒岩さんんんこばはあ黒岩さんひとばまま 黒岩さんさん来たぞ。意外とみんな見てくれてますね。みんな見てくれてるなあ意外と。<笑>おお、すえ。白 く, くんがおバチバチこ。これはまさかキャミーキャミーでは。伊沢実さん、伊沢実さんいやキャミーキャミーあんま見ないけどまあ剣ですよね。あ剣でした。あんま同キャラ戦やらないイメージある。う うん、いやーこれはピヨってあれ繋がんなかったけどやり直して OK いや大事うまいーうーわっ横に伸びるんだよねやっぱキャノンな本当。 そう、ね、なんかよくねキャミーの技の判定本当ににんかわかんなくなるときがあってまあ、ガイルでやってるって時もそうなんだけどえ今の当たるのみたいなねさあ投げられてしまったわャ、ね、ラスで投げると竜巻投げまあ、竜巻もねいい技ですよ <笑><笑>なんかみんなみんななんか1回1 回, 1回だけはハク君に勝てるっていうの言ってますけどね<笑>勝ち越すことはできるのかっていう挑戦になってますけどうわっダメわいやいったいっていったいったいっい<笑>っっがんなかったね削れねえさあしかしゼロドットこれはきついね これはきついああ歩いて風 ー, ーがホン当に危険、うんうん、マジで見えないからね、うん、さてこれは剣いいいい間合い<笑>おお見てるガード投げるこれはさっきも見た 不意に出されるとやっぱちょっと固まっちゃうよねおっと剣の竜巻もねすごいね癖のあるあるねあそこで竜巻出てると思わないからね何だろうとかな微妙な進み具合なんだよねすごい俺もなんかもう剣ガエルやってた時マジでねんなんかうわ今の返せねえのかよみたいな結構あったああなるほどさあこれは いや怖いあ波動で押してしかしまだあるんだよなこれおーっと発これはきついかーー<笑>さあ潔さん2回勝ちましたね<笑>ホンダステージ限定というところには白おっと白山儀 最近ね、うん。ハクくんお熱です。ああ、ザンギー。ザンギー、お熱。飛び道具ダブダリでかわせるのは楽しいですよ、ね。いや、ハク く, くんもね、うんうん、あのー、すごい、もう全キャラ使う勢いで、えー、最近メキメキと、ね。ああ、やってます、ね、そう、サブキャラの底力を上げてるんで。うん、器用っすね、もう、でも、全然他キャラ使えないんすよ。うん。俺も使えない。<笑> イえあれあおれあごめんごめんごめんあれは別人のうねさんって方がいらっしゃったんですけど<笑>ううのあのー、男バイソン<笑>まあ、私男はねバイソン X バイソンと S バイソンぐらいしか使えないですなるほどはいあの玉キャラはね男じゃないんでなるほどはい申し訳 な, ない申し訳ないけど申し 100承知落い言わせていて承知<笑>、まあ。みんな知ってますけ、ね、ど。うん、うん。<笑>みんな知ってますけなんか、うねがえるって人が、あのー、この世からいなくなってから、まあ僕もスト2始めたんですけどあ。そうなんですか。はい。昇竜うん先に 回らせたいっすよね波動、ちょいちょい打って先に回ってほしくて、台足を置きたいけど、キ、うんうん、ックだったら嫌だなーっていう方うに、おー、あー、竜、レッパー、白にーやっぱ、残ギ使いとしては、結構、ケンもうやっておきたいカード、うん、あーまあ、そうでしょうね。うんうん、この間の間戦すごい 今、今、ちょいちょい見てて。あ, あ、うん、勉強してますね。あの、小江門さん主催なのかな。そうです、そうです。あれは。うん、あれはもう、すーごい一つ勢の間で反響がね。ええー。すごかったですよね。本当ほんと、我、私みたいな後発プレイヤーにはほんとありがたいですね。誰ですか、うん、ウネループキックって。<笑>あ、誰ですかって言っちゃった、そもそも。<笑><笑>この、この文字の羅列で、誰ですかって言っちゃったよ、ね。 あのなんだろう、あのウネガエルさんが死んだ時きね、与えられた仏さんの名前みたいな、<笑>その人のウニガエルが出てくるから大丈夫ウニあ、ウニガエル、<笑>も出てくるから大丈夫<笑>二代目ウネガエル、出てこないんですよね、なかなかね、いやいやタンパタメスギさんっていう二代目を<笑><笑>、ね、使ってるキャラもね、ガエルとバイソンですしね、<笑>二代目ウネガエルはね、まだね、現れてないですね。<笑> あ〜でも文字があるからねいけいけこれ2台目セロテープですよね違うんすか<笑>これ 違, 違いますか違うセロさロ<笑><笑>ガムテープさんとかですかガムテープガムテー プ, ガムテープって名前かもしれないこのンギはもしかしたら<笑>ガムテの方が粘着力ある養生テープさんかもしれないですねはい あのー、ガムテープさんもね、結構根に持つタイプなので<笑>ああ、苦労が、おお、昇龍、これは根に持つ、これは根に持つぞ、<笑><笑>こうやってあの、因縁が生まれていくわけですかあ、まあそうですよね、まあ、ね、勝手に作ってるだけなんですけど、<笑><笑>あ持ってるだけじゃねえか、S ホーク来ましたね、ハックンの S ホーク、ークまあ、たまーに。 えー、見るんですけどあいます、ね、このキャラ本当強いからね<笑>強うーんこのキャラは強いお願い お, 当たってるお願いけなかったか<笑>確かにウエガエルも結構お願い行動多かったんでねあああっくんが S ホークの圧倒的火力を使いこなしているうん存分に当たるあ 竜巻で結構ホークには空たつがいいっていうのをアメリカン台風ですかアメリカン台 風, ン台風<笑><笑>なるほど衝撃的でしたねああこれあーこういうのね、うん、やっぱ引っかかりやすいんですかね、うん、ではまあーうわー回ってるではまあ背の高いキャラって大体そうですよねマサガットシカリって感じですかそうサワットとかバイソンとかうんで竜巻はね もうう食らたびにねうんはあーって思いますよ<笑>すいませんすいません<笑>いやいや怒ってない怒ってないよなな怒ってない俺は怒ってる俺は怒ってないああなるほど<笑>でもうねがいのなんていうかなって感じねうねがえるがなんていうかなって感じて う, て う, うんうまっし<笑><笑>かしイサジさんも4連勝してましたからね、うん、さっきね、うん、ああ竜巻いい落とせないね でででであ、むず い, い見えないもんホントにー本当見えないホンダステージでもあの速さだからお昇竜えあのあ、でもしゃがんですかせーしゃがんですかして、うん、あのセーフみたいなふうにできないのかなあーやべやべやべ3ヒットはやべ 竜巻の格好のサンドバッグになってますねうもうちょっとやっぱ対処しにくいですよねうん、うん、まあでも画面端なんで一、えー、回チャンスつかめばーっと逃げられちゃったね、えー、っとっとこれは辛い、えー、っとっとうあのー、ああああああああああああああかあああああああかった感じかなあの、うん、いや波動打っあたんだけどねあああああ 長いとはいえって感じだったか<笑>ああそうなんですねああなるほどあ短いんすか、うん、短い、うん、ああなんかこんな し, しゃがんでも当たるけど短い、うん、へえあ白フェーロンになってます気がついたらフェーロンになってたんントでも使うないレイレイレだから本当。 まあ、極まってサブキャラが、えー、カブスライトがになったらも う, そうです、ね、めちゃくちゃ強くなりますよね本当、うん、そのキャラのことは知れていいですね使えるとねもう俺だったらもう俺がそういうスタンスで行くんだったら俺もう、うん、もうバルログ練習しちゃうけどね<笑><笑>あれどのキャラにもどのキャラにもいけるっていう<笑>男らしく い, いやいやそんなことないです<笑> いや、めめしいですね。めめ<笑>あの、バルログはめめしいですね。そすかそすかだから俺の基準で、えー、あのー、弾を持ってなくて、えー、弾を持ってない男のキャラは男だなっていう。うん、そう、まあ、ザンギ、ベガ、ホンダ、うん。だね。ただ、バルログは、バルログは女。女<笑>爪持ってっから。爪, も爪あるし、何より、なんか、見 た, 見 た, 見た目が。<笑> あ見た目がねめめしいしね見た目が見したあとあブランカああブランカ男らし い, らしいブランカ男らしいなるほどそうバルロが爪長いし<笑>まあ長い取れますから爪の長い男とかいるっていうああ<笑>まあいますけど、ね、まあいるけど、はい、俺もよくね爪切ら 切, なんか切り忘れてみたいな、ね、長いいいやそういうことじゃな い, <笑><笑>いちゃんと切った方がいいもう白いの出てきたら切った方がいいそな、うんな絶対マニキュアとかしてそうじゃん ててかしるじゃん、まあ、バルログってバルログバニカしてるんだよ確かそ う, なそ う, なそう確かしてるあれな ん, かなんかね何かの、ね、絵で見たんだよね自分で描いてるんですかね<笑>自分で描いてる自分で<笑>いやじゃあ誰にしてもらうんだってな行かないでしょバルログ<笑><笑>まあでも美意識高そうなんでね、えー、ブランカブランカ男で す, 男らしいです、ね、ブランカ男もう野生野生の野生人みたいな<笑> ワイルド男はねやっぱあんぐらいワイルドじゃないと、ね、ああああれぐらいあれぐら い, <笑>あれぐらいビーストにならないとダメね、やっぱ<笑>っ獣なので獣ですからおいて て, て, ていやー今のは落としたかったな、うん、おなんか変あれ初めてだってあれでなんか飛び越してさ支援とかありましたねおわー飛び感覚通るねー 俺, 俺入ろうかなあいってらっしゃ ー, ああーデビリバ先生がデビリバ先生がデビリを見せつけていくか何で入るんだろういや<笑>デビリバさんも結構ねいろんなキャラ使うからねおお<笑>あっおーあほぉ そ, そでさっきねエスペイロン使ってましたもんねはい<笑>あのー、<笑>う<ー>ん<笑><笑>あう<の>わ<笑><おー><笑> 神ゲーとクソゲーを一度に味わえるいいゲームです、うん、そうですね X ははいまあ格闘ゲームどれもそうだと思うんですけどうん<笑>確かにまあ水も甘いもですね水も甘いもねてあしかしおお埋めて埋めてフェイロンの練度がやはり高い な, 高いなあと強い人が使っている色を使うと強くなるんであ本当っすかこれ豆知識これライフハック <笑>これライフハックですそう 強, 強くなるんなるほど、ね、か強くなった気がするじゃなくて強くなるちょっと表依するのかな白いガエル使うとソニック速くなるんでホントどの色使ってもソニック一緒じゃんっあれ嘘なんで嘘なんで す, んですあー確かに相手への威嚇みたいなのもあるしああ な, なるほど あ好きな色使うのがね、いいんですよねかぶっちゃうとちょっとねそ う, いいんですねうーんなんかマイクが重たいんだよね<笑><笑>疲れちゃう腕が<笑>確かにカンフー映画だよなやっぱこの画面色の黒かっこいいんだけどねかっこいいね でもなんか、えー、X を長いことやってると、うん、なんかデフォルトの色が、うん、なんかすごいなんか し, しっくり、しっくり来ないっていう感覚になる。これわかるかななんか緑色のガイルがしっくり来ないみたいな風になっちゃう。あーそう、ずっと X ばっかやってると、 いや、俺もなんか最初、ウルフォーとかやってたんですけど。あーはいはいはい。最初 X 触った時、え、えー、何この色みたいな。俺、緑色のガイル使いたいんだけど、どこにもいねえじゃん、つって。そうね、確かに。俺、その時何も知らなくて X のこと。もう全ボタン試して、あ、これ違う、これ違う、つって<笑>負けて、あ、これ違う、これ違うってやって。ネットで調べれば一発で出るんだけど、もうめんどくさくて。そうね。えっと。勝ちじゃないかな、 123456でおしっぱとスタートボタンで8か割とジャックパンチカラーまあデフォルカラー結構好きっすけどね私は<笑>まあガイルはちょっとあれだけどあの<笑>好きなカラーが好紫色でしょガイルのデフォルカラーそうそ う, そ う, そう、まあ、なんか赤え何かだろうな、ね、ピンクっぽいような赤っぽいようなまあ、いわゆる X カラーああそうだ、ねはい、え、でも紫色も結構ねかっこいいと思うけどね 外流はやっぱ黒か青の青のやつか白かなうん外流の色はよく外れがないっていう人がすごいす、ねうん、多くいるんですけど、うん、俺は強キックカラーだけはちょっとってあのピンク色の髪ピンク色の髪でめちゃくちゃあの黄色いタンクトップ派手軍人ではないから派手だな<笑> これでなしとか言ってんのって<笑>。<笑>これで、へ俺には、俺に勝とうなんて100年早いぜって言ってるんだ、みたいな。ちょっとパーリーピーポーですよね。完全に。渋谷系渋谷系あんな明るい迷彩服あるみたいな。あ ん, ないね、<笑>あんまない。ないよね。 だから白がかっこええねん。あー確かに、ね。白と黒。都市迷祭っぽい感じだもんね、そう。うあのいいよ、ね、よくね、うん、なんか 裏,、ま、裏に回って支援って、よく、はいはいはい、そう、ハク、ね、く, くんやるんですけど、あー、ほんと暗い。だからそんなん絶対めくられてきたら、なんか出すしかないじゃんってね。うーんめくられて、後ろに回られて何もしないっていうのは結構勇気がんうーん、そうですね。いるんで。 えー、っとハック君今4連勝してんのかんあれは都市明 彩, う都市迷 彩, 都市迷彩そうですね<笑>あハック君時間がやばいという<笑>ハックハハハ S ベガ選ぶとき、なんかふん、フン、フンって声なんです<笑> 地, 味地味にこベガね、声がね、ないからね。基本的に。サイコクラッシャーの音じゃないんですね。ゴーってやつ。ゴーンじゃない。<笑>つつそう。あの、投げるときの、投げる時に一応、フンって言ってんのかな。ああ。ベガ。うんみたいな感じそうそうそう。S を選ぶと、その声が出るという。フェーロンなんてもう24時間ずっと喋ってんじゃんみたいなね。 薄席もはいはいはい<笑>っていうしそうおおわちょおわちょおわちょーっておっおーちょーおっおなかなかね見ないカードだと思うんですけどあのー、白フェーロ論の底力がかなり試合に出ている感じですねレック出るねー 俺、レック出ないんだよ 出, た出にくいんでしたっけとか<笑>コマンド難しいでしょ結構あれあボタンの猶予が短いのボタンが遅すぎるとジャンプしちゃうあすごい生で出そうとすると全然ないんだ猶予が さあ、画面端支援い投げるあーでけえなーって火力ガード付き合わないっすねやっぱりちょっと俺も対戦してくるよああうん<笑>さあこれは今何時だろうあ十10時半か 俺ものし合いしたくなったから抜けますあそうですねじゃあまあいろいろ今日はありがとうございました<笑>お疲れ様でしたはいそんなわけで、えー、デレロさん男さん5両目ゲームしに行きましたというわけで木曜当選さんいかがでしたでしょうか あの、16名も集まっていただいて、普段だと大体ね、10名程度なんですけども。小山ニュートンは、普段は、第1土曜と第3土曜に、えーと、n u c ランプとというところで、エクスのイベントやってるんですが、まあ、それ以外の配信イベントというところで、こんな感じで。今回ぐらい人が集まって定期的に、あの、まあ、しばらく毎週木曜はやっていければな、というふうに思ってますし。 まあ、なんせ、男さんがやる気満々なもんですから、ぜひ皆様も、なんか今日は配信側、エッチの方いっぱいいらっしゃったようなので、遊びに行く。あ、セロさんありがとうございます。セロさんは来てね。<笑>セロ様は来てよ<笑>。たまには遊びに来てよ。<笑>というところでね、あのー、なんかしっかり固定化できるイベントになってくれれば、こっちも嬉しいですし、なんかまたね、えーと、 火曜日のものとは<笑>、火曜日のね、あの、よそのとことはまた違うもんになってきゃ、いけるやなと思います。ああ配信としてはね、ちょっと手間もあるんですけど、あのー、見やすいレイアウトになったかなと思うので、は、はい。<笑> なんでしょうね、その、ちょっと数字の見せ方を変えたというか、じゃあ配信あるよって言った時に、なんだろう、残、ま、り、あ、ライフ制な見せ方にもしてみたので、なんかこんな風にしてみてもいいのかなという風に思いました。よくよくはね、まだ1回目でこんなこと言うの恐縮ですけど、あの、左側の<笑>、チームメンバーがもうパンパンに埋まれるぐらいのイベントにできたら嬉しいですね。 というわけで、えー、こんな感じで、毎週木曜日は、えっ、ー、と、X2 は必ず来れば、あの、多分楽しいことになると思いますのでぜひぜひ、よろしくお願いします。というとこで、ちょうど配信台も区切れたので、本日終了しましょうかね。というわけで、えー、お疲れ様でした。ありがとうございました。